<笑>ましてこんにちは埼玉県朝霞市を呼まいました結成19年目朝霞御一族めぐりと申します本、えー、撃のトーンでやらせていただければと思います、えー、私たち今年はですね応援合戦というテーマで、えー、今年1年、えー、臨んでいきたいと思っておりますですので私たちの方からもたくさんの応援をさせていただきますのでお客様の方からもたくさんのですね大きな拍手 えー、いただけるとですね、非常にお取り子も楽しく、えー、皆さんにも元気をお届けできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、えー、一緒にね、頑張っていただければと思いますので温かいご声援そして拍手よろしくお願いいたします。それでは参りまりす。朝一族恵み祭のの中結の束。 人と人とのつながり、力をいただき、元気を届ける、2020応援合戦、エイトゥー・ザ・ワール ありがざし。 温かい拍手ありがとうございました